出てきている「なんでなんでなんで言えないよな出てくるとなぜ月がなくのかおもしろいですねひとは」